皆さんこんにちは視聴者の方からリクエストが来てしまいましたのでやむなくオリーブを取り上げます来てしまったというのも失礼なんですがオーデマリーとかソヨゴなど同様に枝分かれの角度が鈍角な樹種は剪定がしにくく私は苦手ですなので正直あまり取り上げたくない材料なんですがまあそうも言っていられないので解説していきます このの枝分かれ角角度が妙に鈍角ですよね隣にある柘植の木ですけれどもこのような角度に枝分かれしていると割と剪定しやすいんですがまずは後でお見せする現場から出た枝ごみを使って相手にしない方が良い枝とそういう枝を作らないために剪定を打つ 先読み選定についてお話しします先読み剪定なんていう言葉はありませんが今話題の藤井聡太新規制にあやかって思いつきで言っています何を先読みするのかというと将来意味枝になってしまう枝を小さいうちにあらかじめ取ってしまうということです この部分などは強烈な交差枝ですよね忌み枝の代表格です細いうちにちょんと切っておけばどうということはないのですがこの3本がそれぞれに交差してしまっていますまあこのようにどうしようもない枝だからもともと枝ゴみとして捨てられているわけですけれども勉強のために分解してみましょう 一本抜いてみましたさて次の交差枝はどのように処理しましょうか私ならこのノコを当てた左側の小枝を最終的に残すつもりでいます徒長枝としてより使えない枝はこちらでしょうねそしてこの残った強い枝を次の枝として使っていくならば枝先を整理します剪定してみますが ちもともとと徒長枝として出てきたこの枝は太くなって年数が経っても味のある枝にはなりませんしどう切っても味気のない枝しか出しませんどうですこんな枝ぶりちっとも良くないでしょうさっき私が言った ここまで切るだろうといったところで切ってみましょう大きな切り口だらけでちっともよくありませんがもし作り直していくというのならここからでしょうね方向の悪い枝は先読みして早いうちに取ります不要な枝は方向の良い枝に切り戻します 不要な枝は付け根から完全に切り取ってください切り残しをするとそこから芽が吹いてしまい逆効果ですそれぞれの枝が鈍角に分岐していますからどうしたって交差大になる確率が上がります 輪郭を小さくしたいときは小枝のあるところでこのように切り戻します同じところから同じような方向に出ている枝も先読みして減らしておきましょう でもこのような徒長枝から派生したような枝を相手にしていてもいつまで経っても良い格好にはなりませんそれだけは言っておきますやっぱりゴツクって使えませんよねぽい他のもいじってみましょうか 変えない枝を相手にしても、むなしいということがわかると思います。ここは平行枝ですね。 どう切ったって良くなりませんよね。ここは多分お客様が通行の邪魔になるものをちょんと切ったところですね。私の切ったものではありません。他の部分との違和感が出てしまうことが学べますね。 やはりりどうにもななませんなでもこのようにゴミをいじるということも大事なことなんです切ってもダメだろうと思ってもやってみるそしてやっぱりダメだったなと思うことが大事なのですそうすれば次からはこういう枝を相手にしなくなります剪定する前に元から捨ててしまうということが 自信を持ってできるようになるからです今いじっていた枝ゴミはこの現場から出たものですこの部分ですね相手にすべき枝ではないと判断し大元で落としたものです ごつくなってしまいますが一旦ここで切って枝を作り直そうと思います大きく道路に出ていますからどっちみち切らなければなりません この塊が先ほどの練習台となったわけですそれではこの現場の剪定の様子を見ていただきます伸びるのが早い木なのでかなり切らなければなりません3年前にはこんなに小さい木があんなに大きくなってしまうんですからね冬にここまで剪定しても翌年の夏にはここまで戻ってしまいます やはり年1回の手入れでは大きさを維持できないように思いますもう少しこまめな剪定が必要なのではないでしょうか先ほどお話しした相手にしてはいけない枝のっぺりとした強い枝が建物に向かっていますこういう枝を途中で詰めてもまた強い枝が出ますので もっと勢いいの弱い枝に切り戻します前の人が切らなかったので太くなってしまいましたがこういう忌み枝を残しておいてはいけませんね。 明らかな平行枝ですし、土地子ですもうお分かりですね。こういうふうに切ってはいけません枝のあるところで切れば良いのかというとそれも違いますよね これ自体が相手にしてはいけない枝もっと弱い枝に切り戻しておかないとすぐに元に戻ってしまいます これも相手にしてはいけない枝なんですが現状ではここで切っておくしかないですかね細い枝の切り詰めはこうなってしまうのはしょうがありませんね 時間があるのなら先読み剪定しておきましょう。 太い切り口には融合剤を塗っておきましょう。 ご視聴ありがとうございました。